ナウトラの武士なんて空飛んでたよな俺たちも飛べたりしねえのか武士は鬼鉄塔で空を飛ぶけどそんな鬼鉄塔はめっちゃ根が張るよ今の私たちのお財布事情じゃ手が出